あなたの子からに、イーユーハート。うわー、なんか、すごい、久しぶり、うわー、ちょっともう一回やとこ、うんうんうん。あなたの子からに、イルハート。はーい。<笑>ということで、お久しぶりですよ、皆さん、イルハートでーす。いやー、今日はですね、なんとなんとなんと、スタッフが。イルハートが、元気になるプレゼントを用意したって。ゆっ なんかさあっきねまあめっきりねあの動画の更新頻度も減ってしまいますしね毎日暑いしねあのなんかしてあげたいなって言ってましてええー、なんだろうなんでしょうあのまだねいルハートも実は聞いてないんですよえなんだろうおこちらに着替えてくださいええこれはまさか新しい衣装 あ、これは、<笑>あ、これは、<笑>え、ちょっと、うん、うん、とりあえず、とりあえず着てみます。着てみますね。え、じゃあ、ちょっとー、もう最近さー、引きこもりがちで、ちょっと、ちょっとだけ、ちょ、ちょ、ちょっ と, ちょっとだけー、とっちゃったんですけどー。大好きーうー。うんと、こうして。 お, お, おーおーおーいいじゃんやあやっぱイルハートなんでもにやっちゃうなよしよし引くよみんないいちょっと恥ずかしいけど なんかさてっきりさこのなんか肉みちトうとかさふざけた衣装かと思ったんですよいやまーさかまさかここに来てさこういうまともなのがやってかついにやってきましたイルハートの時代え本当はダサい衣装にしたかったいいんですこれでいいこれがいいの分かりますか次はダサいのにしますいやかんましいやつ押すな、ね、よ押す、ね じゃないからいいんですあのイルハートアイドルなんでアイドルは可愛くなきゃいけないんですよわかりますかあの可愛い衣装でいいんですそれがイルハートもイルハートのみでもハッピーはいオッケーですえへへへあへっいや、まあまあまあまあはい、まあとにかくねこの新しい衣装着れましたしなんかこうやってさ久しぶりにね動画を出せてイルハートはとってもとっても嬉しいです水着だせーいや、まあねこの調子でね あのこれからは動画の更新頻度とかもね上げていけたらいいなぁなんて思っていますうんうんうんはい、えー、それでは皆さん暑い日が続いておりますが頑張って乗り切っていきましょうそして VVVTR 絶賛好評発売中でございまーすもう一回言っておきますイルハートも出演している VVVTR 大好評発売中でございまーすではまたねーバイバイ うわなんか、久しぶりですね、この感じ<笑>。えーっと、何ですかやべえ秘密を一つ教えて<笑>。いや、あのですね、イルハートなんだと思ってますかこの、精廉潔白純情ピュアのゴンゲみたいなイルハートにそんなやべえ秘密あるわけないじゃないですかって何ですかあ、あの<笑>、あの<笑>、これ、秘密っていうか、 で怒られれるやつかもしれないんですけどあのここだけの話にしといてもらえますか<笑>ここだけの話で、あの、くれぐれもコンパイルハート公式なんかにあのバラしたりしないでほしいんですけど、あの、あのですね、イるハート、時々あの、コンパイルハートの会社にね、乗り込むことがあるんですよ。あの、まあ、あ, あ,、ね あ, ね あ, あまあ、基本的には、あの、責任者の弱みをなんか探しに行ってるんですけど、あの、この間はね、あの、コン、 ファイルハート TV の撮影なんかにもね行ったたりしましまあのー、でねまあその際に会社ってさこう、基本的にあの備品があるじゃないですかペンボールペンとかさクリアファイルとかさあのー、クリップなんだっけクリップハサミやつとかさあるじゃないですかあるじゃないですかジョアウギーとかドーリーとかあるじゃないですかあのー、そこのですねハサミあるじゃないですかあれを 大昔に借りたまま、イルハートの部屋に持って帰ってきちゃったんだよね。<笑><笑>ダメこれガチでやばいガチで怒られるやつかなあの、<笑>だから、あの、イルハートのお部屋に今、コンパイルハートちゃんのわさびがあるんですよ<笑> これガチで、え、ガチで窃盗とか言って怒られるですかねマジでここだけの話にしといてください。あの、これ、あの、あの、あの本当にダメると思ったら全部 PE に、全部 PE にしといてほしいんですけど。<笑>いや、見るたびにね、見るたびに、あ、返さなきゃなぁ。あ、また忘れちゃったなあって思いながらもうしばらくね、あの、うち、うちの備品になっています。あの、あの、じゃあ、ちゃんとここで、あの、ここで、あの、宣言しますね。今年中に返します本当にごめんなさい いや